石川県内に移動したこのを調査してい緊急地震速報です。 次の地域では、強い揺れお伝えします。宮城県が東 地, 方で地震が発生した模様です 岩手県震源の位置から津波の発生の可能性が考えられま す, す。海岸付近の方は直ちに海岸から離れるようにしてください。いマグニチュードは 7.7 です。非常に強いらはマグニチュー ド, 7. 7ュード上がりました。マグニチュードは 7.9 です。マグニチュード 7.9。最大震度は5強。 最大震度は5強ですえ震源地は三陸大きい震源の深さは10キロ先ほど津波の発生の可能性もありま す, ののまいいます津波の発生の可能性もありますはい、えー、マグニチュード上がりましたマグニチュードは8ですマグニチュードはい。今現在この予 報, 予 報, 予報センターのある まくわのビルの方も激しく揺れています都会中継の途中ですが地震つなみ関連の情報をお伝えし揺れてます今、東京のスタジオも揺れています東京のスタジオも揺れています緊急地震速報が出まし宮城県、岩手県、福島県、秋田県、山形県 に, 形に緊急地震速報ですまた、今、東京渋谷のスタジオも揺れを感じています東京渋谷のスタジオも揺 れ, 揺れています雪のビルを観測した地域の皆さんにお伝えします落ち着いて行動してください揺れが収まってから日の島をしてくださ い, ま, ださいまず 上から落ちてくるもの、倒れるものから、身を守ってください。現在、東京渋谷のスタジオが大きく揺れています。東京渋谷のスタジオが大きく揺れています。震度6弱建物の倒壊や山崩れ、崖崩れの恐れがあります。上から落ちてくるもの、倒れてくるものから、身を守ってください。岩手県。今、東京渋谷のスタジオが非常に大きく揺れています。東京の渋谷のスタジオが大きく揺れています。 震度5強のまずを観測したエリア、岩手県沿岸北部、震度5強、岩手県内陸北部。 震度5 強, 度5強、福島県中通り、福島県中通り、震度5強、福島県浜通り、震度5弱、震度7が山形県村山、秋田県沿岸南部、秋田県内陸南部。震度 震度4山形県庄内、山形県沖玉、震度4、茨城県北 部, 県部、震度3、山形県最上はい、えー、震度の方上がりました。震度の方上がりましたのでお伝えします、えー。宮城県北部、宮城県北部は震度7、震度7となります。宮城県北部は震度7です。 繰り返します震度7ですえ地震の規模は非常に大きくなっています津波の発生の可能性も考えられますので海岸付近の方直ちに海岸から離れるようにしてください岩手県宮城県福島地震の規模は震度7震度7です津波の発生の可能性が考えられます海岸付近の方は直ちに海岸から離れるようにしてください繰り返しお伝えします 津波の発生の可能性も考えられます。海岸付近の方は、直ちに海岸から離れるようにしてください。はい。え、くずいクリスト島防水所長です。津波情報が発表されました。はい。大津波警報が発表されています。繰り返します。大津波警報が発表されました。 大津波警報が発表されているエリア、岩手県、宮城 県, 福島県、福島県、大津波警報が発表 さ, されているエリア、北海道太平洋沿岸、中部、青森県太平洋沿岸、茨城県、千葉県九十九里、千葉県外房、伊豆諸島。 津波注意 報, 報が発表されているエリア、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、ま、青森県、日本海沿岸、千葉県南た小笠原諸島、相模湾、三浦半島、静岡県、愛知県、外海県九九、宮城県南部、和歌山県、徳島県。島高 知, 高知 県高さは宮崎県種子島屋久島地方海太平洋沿岸奄美諸島小柄列島予想高さは1メートル。2。津波が来襲すると予想されるが、岩手県30分予想高さ1メートルです。そして、茨城県は午後3時30分予想高さ2メートルです。テレビの映像は現在の気仙沼の様子です。